皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月7日、ロスターのお題に挑戦するため、諦めてタロットメダルの破片を集めることにしました。水系が出ることを祈って、アルカナ占いをしましたが、ドラゴン系が出てしまいました。でも、確かスレア海岸にはドラゴン系もいましたよね。というわけで、早速スレア海岸に飛びましょう。ケセランパセランがいましたので、ついでに倒しておきましょう。 スレア海岸のベビーニュートは最大で3匹まで出るので効率的にはそんなに悪くはないはずです多分10分くらいで99個集め終わると思いますと思っていたら30個集めたところでタロットメダルの現物が出てしまいました確か低確率で現物も出る仕様でしたねでもせっかくスレア海岸まで来てしまいましたのでこのまま続行します 99個集めている間にサポート仲間が時間切れで帰っていきましたがなんとか無事に集め終わりましたあとは錬金釜に入れて合成すれば完成ですがチャージ時間が19時間も残っているので今日はできません明日頑張りましょうというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました